皆さんこんにちは、石原丈一郎でございます。散々解明を続けた挙句のネタ切れから知らない歌を歌う大惨事を起こしてしまいました。結果、しばらく山本太郎、浜田光一、高市内と政治家の支援を投稿していましたが、今回はガチです。420年、え、そうですね、420人超えを果たしました。本当に。 皆様のおかげですありがとうございますまず、正義の定義を知らないあなたに同行です立憲民主党の枝野幸男代表は昨日の国会答弁の中で森雅子法務大臣に1つ社会正義について問うたものがありました。 私の方から細、うん、かに読んでいきたいと思います森大臣も弁護士です私も弁護士です放送三者の中で司法試験に受かったら弁護士か検察官か裁判官か選べますその中で検察官を選ぶそういった方のほとんどの理由は社会正義の実現です 弁護士の方が弱者に寄り添ったりあるいは金儲けをしたりいろんな選択ができます学者肌の方は裁判官を目指す方が多いです検察官を目指すのはその中でもやはり社会正義の実現です中でも 総, 総理を逮捕できるかもしれない権力の不正があった場合にそこにメスを入れられるのが検察官しかないんだ その誇りが私は優秀な人たちが検察官を目指している大きな大きな理由だというふうに思います実態はともかくこうした疑義を持たれるような状況の人事を強行し官邸に忖度し人事まで歪められているという印象といいま法律を学んでこれから放送を目指している人たちあるいは今司法研修所にいる人たち 今若手最前線で頑張っている検事の皆さんこうした皆さんがいや検察まで権力に忖度するものになってしまったのでは優秀な人間が検察官にならなくなります日本の使用制度の崩壊でこんなことをあなたはしているんだというその自覚を持ってやっていただきたいそのことを申し上げて質問を終わりますと枝野代表は述べております 私自身、明確に社会正義というものに踏み込んだ民主主義の根本を問うものだったと感じています。何より民主主義を考える上では大きな意義のあるものですそれに対し、セアロガイ王子さんことリップサービスの江守康介さんは、野党が信じて国民のためを思うならば、 一番国民に重くのしかかるようなコロナウイルスの対策についてやるようにしていただきたいという趣旨の動画を投稿しています一方元経産官僚で一般財団法人霞ヶ関政 策, 政策研究所代表理事の石川加夫さんはコロナウイルスにおける加藤活動部厚生労働大臣を中心とした検査の体制への立憲民主党を中心とした野党追及に対し ななまた、れい新選組は国会の休会を与野党の代表に申し出ておられます。<笑> I give you a fair Legal profession. Mr. Ishikawa is asserting reasonable political system as. I feel unfavorable, but j a s t his opinions are defamed about himself.